えこんにちは黒田です今日はですね、ミスターチルドレンの定番曲というか、まあもうヒットソング中のヒットソングですね、えー、シーソーゲームですね、こちらの演奏解説をしていきたいと思います。えー、めちゃくちゃかっこいいというか、シンプルなんだけど、も、ま、う、あ、鈴木さんはもうとにかく、ジェンさんはめちゃくちゃこうシンプルだけど、めちゃくちゃ組み立てがうまい感じのイメージですね。 まず最初の部分からやっていきまましょう、ま、ずね最初にもうこのフィルインからつっタッタンとこっていうやつがねこう始まるんですけどえっ、ー、とワンツーやるとこうタンタントントンってモサインですねウッタンタン裏から始まって裏から始まってこうやってこう始まるとこがもういきなり最初からめちゃくちゃこうセンスいい感じですね で、えー、とこういうところも、えー、裏から低いところからこういうふうにフィルインをして、えー、でこのここもあとこの全部裏から入ってるんですねもう徹底して裏から入るっていうところがすごくフィルインのセンスがいいところですねはいやってみたいと思います かっこいいですねでもまあここに関してはフィルインは別に何に変えてもらってもいいんですがこういう、えー、かっこいいフィルインはちょっとずつコピーして、えー、自分の中に取り入れていきましょうねこういうやつねこれもこれはあのグレーの永井さんがめちゃくちゃよく使うフレーズですね一回止まってこう頭から入らずに2拍目から入るってところがここはポイントですけど別にこれ、えー、全部頭から普通のフィルインにしてしまって演奏することも全然可能です 今の全然おかしくないですよね。ただそのドラマーのこだわりというかこれがすごくこう締まって聞こえるポイントの一つになるんですねめちゃくちゃセンスがいいって感じですね、はい、頭打ちに関してはですねこれが定番ですこの裏裏が難しい人は1234123頭だけでもいいしまあいける人は1234の裏から1 これジャニス・ジョプリン の, あのムーブ・オーバーっていう曲こねものすごくこれがイントロで疲れてかっこいいんですがこうスペースもある感じ、えー、と全部足を裏に、まあ、足に関しては裏を裏に入ると進む感じで表に行って到達する感じっていうのがまあどれぐらいのペースでやるかっていうのも結構個人的に自由にやっていいところだと思うので ターンタドタドタドでもいいしターン頭一発だけでもいいし今度これとこれだけでもいいしっていう形ですねなのでここがイントロの解説でしたはいそれではですね A メロディーですね A メロディーはもうあのここのギターがでねつっちゃうっちゃちゃって決めるところですねここをシンバルで当てるために裏っ側にバスドラをフィルイン埋めながらでここはもう頭打ちに変えてフィルインにして 戻すみたいないでイントロが頭打ちに対してこれは横揺れのこの8ビートのリズム取った後と音横揺れの感じドッタンドドッタンと力強い感じですがまあ最初の歌歌い出しだから横揺れこういうところの音エレベがものすごい鈴木さんはうまいと思いますね。 かっ こ, いいですね、でこれ別にでもじゃあドッタンドドタンでやったから悪いかっそんなことはないので足がこのパターンで行ったっておかしくないし例えばここ、えー、この隙間の開け方が非常にうまいと思いますがここ足2つでドド タ, ドドタドドタドドタンでやるとちょっと重い感じになりますかね。で別にここの決めに関しては、えー、あんまりこうしっかり合わせなくてもいいしもっと細かく合わせてもいいしいろんな合わせ方があるんですね。 今みたいに無視しても全然平気だし足を2つで埋めても重たくなってかっこいいしまあいろんな通りの計画があります足をドッターンドドタンでやるとちょっと重たい感じがするし横揺れベーシストがドーンツッとドンで引いて上 げ, 上げてるのでドーンツッとドンで引いてるのでこっちで行くのが通常上の段で行くのが通常ですが下ので行っても全然平気だと思います まあ、バンド的にベースストと一緒に動くっていうのはやっぱりあのドラムとベースがロックしてるとね他の演奏ってすごくやりやすいのでそこは、えー、ベースと一緒に合わせるでもドンツッとドンを受けてドットパンって受けるのは、まあ、絡みとしてはいいですねだからドッタドツとタンがちょっとこう合いにくいかなでも、まあ、全然あのやってもおかしくないフレーズだと思います A メロの部分ですね メロの部分ですねここは A のリズムパターンをこのまま引きずっていってそのまま、えー、ここで頭打ちに切り替えますつまりこうイントロと一緒ですね頭打ちに切り替えてこのフィルインが秀逸ですねこの裏から裏から裏からっていう入ってくださタムからハイタムからどんどん下ってって裏からでバスドラで裏から頭打ちの頭のクラッシュに向かっていますここをちょっとやってみますね<音楽> イントロのやつも一緒ですがっていうフィルインよりもこう階段がコトンコトンコトンって落ちていくようなイメージこう表拍で横一緒ってやれるので裏からこう音が変わっていくっていうのが非常にものすごくうまいフィルインだなと思いますでこれに関しても別にあの切り替わりなのでこのこう 次のサビを思わせておいてこのフィルインでつなげてあげるって感じなんですがこれは別にずっと8ビートで最後フィルインにしてしまっても全然うまくいきますラッシュ淡白な感じにはなりますが、えー、非常に、えー、リズムをキープするということが大事ですねで切り替わりに何かを入れてあげるでこの「 デンサーの中ではすごいかっていうのはもう次へ次への展開がものすごくうまいのとつながりがとっても良 い, いフィルムを使いますここがすごいと思うんですねサビはもう、えー、頭打ちでここはタントントントントントントンっていここの このフレーズを全部合わせてあげます二百三年かなと思ったらタントントントントントンになってるのでこの音符でいいと思いますスネアハイタムミデアム、ミディアムフロアフロアというふうにやっぱこれも裏で裏で切り替わっていってるんです ふうにフィルインでここをドラマチックに合わせてで1番終わりで2番は全く同じです<音楽>、はい、では、えー、次はですね、えー、1番が終わって2カッコに入ったこのインターリードまあ僕らはよくドロップと言います、えー、まあその全体的にこう落とす感じバンド全体がね静かになると。 ねここにこのバスドラが入ってるのがすごくこうめちゃくちゃかっこいいですねこれね、えー、なんかこう僕の勝手なイメージですけど心臓の鼓動がドクって聞こえるみたいな感じですね。 こ, この部分ですね実際バンドでやってると、えー、ハイハットとかシンバルで8分音符を刻んであげたり効果音的にしてあげるとめちゃくちゃかっこいいかもしれません。ちょっっとやってみます った具合にこここここはやっっぱりり裏のここから思いっきり入ってるんでねこういうところもものすごくもう徹底して裏からで裏から表裏から表この空間の感じ今やってみたのは歌の合間をこうドラムが埋めてあげるこれでもなんかバイオリンがいたらバイオリンが埋める誰かが埋めてたらドラムをやらな必要はないんですけどあの他のこうバウンドの構成上寂しくなったらドラムがそれをやってあげたりパーカッション的な役割をやってあげるっていうのはすごく大事ですね、えー、ここの D の部分でした。 はいえー、ここはシ、えーダッシュっていうふうに僕は名付けましたがここハーフになってます、えー、普通のハーフとちょっと違ってここシンコペーションが加わってるハーフなのでここスネア2発打ってますがかっこいいですねでここは盛り上げていきます盛り上げていく時のポイントは、えー、ギューって上げるんじゃなくてこういう具合最後尻上がりの方がいいですなのでここであんまり2小節目とかあんまり上げようと思わなくていいので1小節目なんかもうずっとちっちゃい最初のクラッシュからちっちゃいのでステイして ここちょっと上げてってで細かくしてるところがもう盛り上がっていくポイントここをうまいですねやっぱりこうやって細かくしてでスアあの2発で頭につなげるって感じですねここはすごいかっこいいですね。 んな感じでございますで初心者の方はハーフはですね僕はこっちのこの今上に書いたドンツとタッツでいける人はこれ2回目はここにスニアを入れここの間にスニア入れてるだけですね同じことを繰り返してあげるんですね<笑>これで全然いけます<笑> 最後までででずーっとフラットスネアでも全然いいですだからもうその時はもうここの2小節はほとんどクレッシェンドせずにここでクレッシェンドしてあげる感じクレッシェンドってねやっぱり早いと人間の耳ってワン・ツー・スリー・フォーとかともう後半ずっとクレッシェンドして聞こえないですねワン・ツー・スー・の方がこうグオーっていくでしょうだから盛り上げるの時はガマガマがポイントです はい、えー、サックソロの部分ですねここずっと頭落ちでずっときますねでこのまま、えー「タンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンで止まってここ「タンタンタンタンタンと」タあのこれねここの部分がきますこれベースだけがやるのでドラムはここだけ合わせてあげますそしたら2拍目までできるだけワンツースリーフォーワンツースー2で着地しますこれすごい徹底してみてください頑張れここ一番難しいしでもここはうまくいくとめっちゃかっこいいです シンコペーションだけは、この曲はどうしてもバンドで合わせないと多分みんなうまくいかないので、ワン、ツー、スリー、フォー、クラッシュ、ツー、スリー、フォーを頑張ってやってください。ここの1小節目はもうスニアだけで着地して、こっからバスドラでも全然構わないので、頑張ってやってみてください。あとはサビずっと繰り返し一緒で、最後ここを決めて、2小節やったら頭クラッシュして終わりです。まあ非常にものすごくよくできてますよね。えー、とにかくこう この振動の構造を感じる感じとか、このシンコペーションとか、とにかくバンドがやりやすいところを、とにかくこう、えー、本当にかゆいところに手が届くドラマでございます。本当に、えー、バンドの組み立てがうまいですしね、えー、ジェンサー素晴らしいドラマですね。僕はもう本当にたくさんコピーしてますけど、本当にあのいつもあ素晴らしいなと思う、本当にあのリズム神配置ってね。リズムの配置が神みたいフィルインも神、神フィルインですね。 本当にかっこいいと思いますね。というわけで、えー、Mr.Children の、えー、シーソーゲームを元に、えー、ドラムの組み立てと、えー、フィルインのかっこいいところの、えー、解説をしてみました、えー。何か質問がありましたらコメントの方にもよろしくお願いします。それでは本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。